はい、こんにちは今日は長寿前のですねせんと植え替えをしたいんですけど、はい、これは矢島屋さんで先週 で,、ね、ですよね購入したやつで、まあ、動画見てて欲しいなと思ってたんですけど、まあ、実物見てねやっぱりいいなと思ってで剪定はですねこの時期まあいいかなと思うのはこれ3月4月に春になって葉っぱが開いてくるとどうしても先端に力いっちゃうということで今まではこれあのこうねじってね えー、作ったっていうことだったんで多分太らせるために枝を走らせたんだと思うんですけどまあ、太りとしてはもう十分かなということなんでそろそろこの枝から今度小枝ですよね小枝作りに入っていくということで、まあ、この時期切っといた方がいいと3月4月に先端に力を生かせるんじゃなくて切っちゃって、えー、懐の方に力を生かせるということでまあ、今切っていいのかなというところが一つと。 それから剪定の後にあの植え替えをちょっとやってみたいんですけど、植え替えは本当は四月はねあのコントガンシ病が出るよっていうことで秋がいいんですけど、とまあこの時期一月もうまだ根が動いてないということで、まあ上を切ったらねえー、と下も切っていいよと枝葉を切ったら根を切っていいよということで下の方を根を切っちゃうということですね。枝をね切って葉根も切った方がいいよっていうのは我々そういう 作業として教わるんですこれ新藤さんが言ってたのが CN 率とかっていうのがあって、えー、CN, CN 要は炭素素と窒素ですよね本来はあの土の土壌の CN 率っていうのがあの土の栄養素のバランスの跡を言ってるらしいんですけど新藤さんが前動画で説明したのが根は地から窒素を吸い取るで葉っぱは光合成をして二酸化炭素濃度上がると光合成するんで葉っぱで炭素を作ると。 そそうするとその葉っぱの量と根の量っていうのバランスが大事ですよっていう学術的に説明されてるんですよあ、えー、あの教育番 組, 育番組 で, す、ね、ですからこの番組も、はいはいはい、そういう説明するとそうすると3月にまだ葉っぱがない時に根を切るっていうのはやっぱり根が多いですから根を切るっていうのも理屈に合ってるしでそれであっても根は少し残ってますんで葉っぱが少ないですから葉を出させようと炭素の方を増やそうと。 うん、いうこと で, で今度5月6月になって葉っぱが多くなってきちゃうと葉が多すぎちゃうんで今度葉っぱはまだ切るわけですよね。うんうんはいはい、でそのこの葉っぱの量を減らして、えー、炭素の量を減らせようということなんで、うんまあ、学術的に言うとそういう葉っぱと根と の,、ね、のバランスっていうのは重要ですよということがあって、まあ、上も切るから根も切っていいよと。でちょうど1月なんでここちょっと室が、ね、あるんでここお借りして入れておけば大丈夫だろうと。 普通はね、ちょっと植え替えこの時期は早いんですけどねこの室があるんでできるとで実はこの根がねどうなっているかがすごくす気になっててまあもう一つなんてこの1月慌てて私やりたいかっていうと根を見てよかったらもう一つもう一つ教えと<笑><笑>もう一つ教えない実はこれ買う時ね二つじゃ あ, まあ4つあったんですよ ね,、うん、ね実際には ね,、まあ、ねで1個は一個はちょっとちっちゃすぎるし1個はもう大きいしで2個が あ, のあったんですけど 珍しくね悩んでねすごく時間をかけてちょっとね今日動画アップするんで売れる可能性ありますよ、ね、ああそうですね山やばいな<笑><笑>すぐ電話しなくちゃいけないで、ね、す<笑>島さんに<笑>一つもう一つはねちょっとこう景色があったんですよね、はいはい、山がポコンポコンとあってただあんまりそういう長寿梅でそういう形がないんで、うん、まあ面白いといえば面白いし矢、うん、島さんとも相談して、うん、オーソドックスな番人に受ける方がいいんじゃないっていう話でまあ一応こっちを買ったんですけどこれもまあこう不等辺三角形っていうかねどっちが正面になるかわかんないですけど、うん うん、あの完全なこう山形じゃなくて少しこう不等辺三角形になってるんで流れが出るかなということでえこれを選んだということでまあ下の根を見てみてそれでえと植え替えもですねちょっとあの鉢どれが合うかまあそのままそっくりやろうとするとこれがなると思うんですよねもし縮められるんだったらこれここまでいけばいいんですけどでダメならもう一回普通に一回これでもいいかなって。 ちょっと小 さ, い小さめのやつですよね、うんはい、もうだから先ほど言ったように太らせる必要ないんで、はい、小枝作りですからえというのはちょっと根を見てで根が本当にちゃんと癒着してるかどうか、はいえー、確認したいということですね、はい、じゃあちょっとまずあとお掃除をしますこのコケとかちょっと汚いんでこれを取りますねこれのコケですね、はい、CN 率の話は長かったですね<笑><笑><笑> <笑>まあ簡単に言うと葉の量と根の量をバラン ス, を 合, わ、ねね、ランスを合わせるっていうそうですねあの我々はそういう考え方ですよねそれを学術的に栄養素とか元素量の話で言うと CN 率ということにもつながると、うん、中田新藤さん新藤さん教育番組になるにはそういう話をねしていかないといけない、ね、我々感覚です、ね 盆栽を座るんで、ね、なんでってだからバチーンって枝切られてねこれは良くなったろうって言われるんだけど<笑>分かんないですよねそ う, そ う, ねそう私最初に来た時にやっぱりね一の枝バチーンって切られて弾みが出たろうって言われて弾みって何ですかって話ですよね<笑>ね低すぎるとか言われて一番のお気に入りの一の枝をねバチンって切られて。<笑> がっくりした覚えがあるんですけど。時間が経ってわかってくるって。うん、そうですね。それを、だから、いかにこういう動画でも論理的にね、説明できるかっていう話だと思うんですよね。そうなんですよ。この、実は、この1月に植え替えするって、私も初めてで。まあ、うん、調子がだから、さっき言った、今度がん種類を避けるためにはいいかなって。いうのとね、たまたま植えを切るからいいんですけど、ちょっとチャレンジなところはありますけど。 ただ、まあ、盆栽やってる人はね、うん、何でもかんでもやっぱりチャレンジが必要だと思うんでいろいろやってみて成功したり失敗したりしながら覚えるんですよね。生産者さんは植え替え始めてますもんね。やっぱり数が多いんで、うん、一気に3月って無理なんでもう始めてるってあの取り木なんかもね2月頃やるとかね。うん まあ、最も国風店とか出す木なんかね1月に植え替えたり12月に植え替えたりしますから ね, ねでハウス入れといてねはいちょっとこんな感じですね少しまだ雑ですけどとりあえずこんなところ で,、はい、で剪定はまあ雑木なんかと一緒でやっぱり2目から2目は残していくよということで最初頭決めちゃった方が早いん で,、うん、で心配な人は少しだんだん追い込めばいいんで一気にあの持ってかなくても構わないんで これで決めちゃうと、もうみんな触っちゃうんですね、はい、一回これきやりましょうかね、はい、そしたら、この辺でちょくちょく切ってっちゃうんですね目残ってますよね、三つも四つもはい、ね、はい。とりあえずこの辺で大量に刺し切れできますねできますね<笑><笑>時期なんでね、出るかどうかわかんないですけどす、ね、まあ目がね、どっち向いてるところってまあ、とは考えた方がいいんですけどとりあえず、ザクザクザクといっちゃいます あそううん、だから悩んだらもしかしたら針金をかけるんではい四構、はい、性考えた時に少し長く残したいっていう枝があ る,、うん、あるかもしれない全然もう何も考えずに最終的には少し正面はね短く切るとか、うん、いろいろあると思うんです太いのはね少し押さえたいんで短めに切るとかね、うんえー、細いのはあの太らせたいんで長く切るとかってそういうのもあるんですけど。 とりあえずこんなところですかねはい。でもう一回ですね、もう一段ちょっと切り詰めたいですねまあ頭がないでしょここら辺になると思うんでここら辺はじゃあもうちょっと詰めていきます結構ね、目がいっぱい細かいのがついてるんでうん、さらにですね、第2弾ですね、うん、できたら矢島さん持ってきたいぐらいですねこんななっちゃいましたよ っ, つってねえー、ここえー、なっちゃいましたよっていうかね、なりましたよって はい、ああ。太いうのはちょっと短めに切って、細いのは少し長めでもいいかなって。はい、ね、やっぱりこうまっすぐツッと伸びちゃってるところは、うん、なかなかね、使いづらいんで。この先が、またにこう分かれたら、相当すごくなりそうですよね。二股。今切ったところから、分かれてもっと細かくなる、えー。そうそうそう、ね、だからこのちっちゃい、ちっちゃい芽が、うん、ここから小枝がこうでき、できたいわけですよね。 でこれがこれがバーっと広がったらすごいですよね。壮大な。良くなるます良くなります、うん。骨がいいんでね。そうなるとやっぱり鉢をどんだけでで、ね。うん。そうですね。そうですね。だからやっぱこの下が気になってきますよね。一応剪定はこんなところですかね。な、うん、本当はね鉢の準備を先にしておきたいんですけどこれ入るかな、うん。これは無理かな。一番はそれに入れた。一番はこれに入れるといいですよね。カバーなんですね問題はね。もうでも見た感じ無理ですよ。 <笑><笑>うんこんだからこの辺のやつがどうなるかねこうグッと寄ってくればなるほどとりあえずダメかもしれないですけど一応準備していきましょうし、はい、入るかなこれ<笑>入るかなですけど ね, 入るかなですね、うん、これ本当に入ったら持ってきたいな<笑>吉村さんにそうですねうんこうなりましたよって「あ<笑>よくなったね」って言ってくれるといいんだけど値段上がりますよね上がっちゃうのね<笑> かもしれないですね。いやだってこれ五万って言えば五万ですよね。五万と言えば五 万,、ね、万, 万。五万といえば五万。多分ね国風店行くと結構で出てると思うんで。そうでこれ切って植え替えて枝がちょっと出てきたぐらいだったらもっとしますね。しますしますします。まあ、その辺で買う人を探すのが大変ですけ、ね、そうですね。でも値段的にはそのぐらい行きそうですよね。えー、そうですね。これはなんいい鉢なんですか。これはさとみさんですね。寺畑 さとみさんって言ってとさとみ女性の方さとみてひらがなでさ糖って書いてあると思う前ルリーとかねあのおりでのやつに一色だけぴょって色がこの人これ多いです ね, ねって九さん言ってたやつですねええー、そうそうそうかえとか割と深いんですよねこの方のいいのは幅に対して奥行きが深いんでうん結構だろう足元の太い気も 入るんでたマザンさんの娘さんで娘さんって言ってもお薬なんでしょう私は会ったことないんですけどこれもこれやり方があってここ2本やってもいいし、はい、ここ、はい、で十字にやってもいいんですけどとりあえずお名前もこうか隠したくないのもあって斜めにやってみますねい、はい、じゃあまずはドキド キ, のドキドキのですね、うんこの止めてる 編ん で,、ね、であるっていうんで下がまあ多分ぐにゃぐにゃっとなってるんでしょうけど ね, そ, ねそこがある程度癒着までしてるのかしてないのかちょっと出したらかっこよくなるパターンもあるじゃないですかあーそうです ね, そうですね土がねこういう砂っていうか石っていうかね砂利というかお お, おーあっね回ってる回ってますね、うん まあそううでしょうね。やっぱりさっきの CN l じゃないけど上があんだけ元気だってことはでもある程度出てないとちょっと周りからああそれで本当はね根がん腫病が出るんでまい進系の液に30分ぐらいつけといた方がいいんですけどまあこの時期なんで大丈夫かなっていうこととまっすぐと見つからなかったって。<笑> なんで、まあ、多分なくても大丈夫だと思うんで一応なんか先ほど使い方聞いた感じだと1 0倍の液に15分ぐらいつけておく と,、えーいいといすね、そうですねそうですね15分か三30分ぐらいですねマイシン系マイシン系のものをやっておくと本来はいいですと 消, 消毒液ですよね そ, そ, うそうですね殺菌ですね殺 菌, 殺菌ですね殺 菌, 殺菌消毒まあそうですね外から入ったの ヤモなんですよね。ねええーね、こういうのを少し犠牲にすれば、そうですね、詰めれそうな、うん、詰められそうですよね。そこはどこまで来れるかな。ちなみに断はありそうですか。いや、今のところないですね。ねえねええー、これは根なんですよね、うん。本当はこれをまた根付成すると面白いんですけどね。う, ねうん。 これ嫌だなぁと思うのはやっぱり石なんで根を切るとハサミやられるんですよ。あえー、なんであのステンレスも私よく言うんですけど安いハサミを用意しとくといいですね。こ, こんだけちっちゃくなるとねもっとちっちゃい端でもいけそうなんだけも入ってみて気持ち的なんですよねだけどまあ私もこれぐらいならいけるかなといういやいやいや。 うん、ステンレスの安いやつですね挟さあの一緒に石もこうガリッていったりするんでダメになっちゃううんダメになっちゃうんでかくて安いやつですよね<音声>こうちょい だ, だからこういうのはもうちょっと捨てるんですねですねあ 久々にいやすごいなと思ったのすごいなっていうか当たり前なのかもしれないんですけど人としてねすごく人が話してるとこう親身になってそうそうそうね聞いてくれるんですよ目をギュッとなかなかできそうでできないんでちゃ、うん、になりましたね私もあああなるほどああこれやっぱ目がぐるぐるうつまいて る, る こ, れこれ編んでるからあ そ, こまではあそうすると。ここ うん、ここはちょっと崩すと危険です ね, ね、うんううん、ちょっと大きめのグレープフルーツぐらいにねそうですね、<笑>ありますよねあもう入りますねお入った、ちょうどいいかもしれない結構深 い,、ね、深, い深いですね、うん でもいいな周りからも根は出てるんで細かいやつをい、ね、っちゃいましょうか う,、ね、うんどこまでやるかはね結構判断が難しい、うん、結構厳しいですねでもこれ本当にここまでよくやっちゃったけどやっちゃったけど<笑>怖いですけど ね, 怖いですけどね、うん やってよかったかな。ここかな。ここでちょっとうわあ大丈夫かなこれ。結構ギリギリだなぁ。根が結構ね。これ。まあいいやでも、ね、ちょっと水こけでこれ攻めた。攻めましたね、えー。動画じゃなかったらここまでやらないかもしれない<笑>自分向けで。<笑> うんいやこれはあの赤玉とキリュウだと思うんですよ。とりあえずこれで撮影しといてあのぐるっと網底を引いといてで土入れてときましょうか。 そうですねうん、とりあえず撮影はこれで安全です ね, こ の, 安全ですよねこの上の方にねこれにこういう根があるんでんなんかねこっちだとねちょっとこう腹出てるように見えちゃうんですけど ん, なんとなくこっちの方が 私、好きですね、えー。水やって、はい、はい、水を曲げてしまいましょう。冷 た, <笑>冷たい。冷たいですよね。<笑> 反対しますすか地をもらううんネットを巻いにこでうね、かを。はい 多分これやらないで水こあの水かけると水こけ取れちゃうと思うんですよね。う, ねうん。いつ頃外したらいいで す,、ね、どうですかね。そのまま一年。うんそのまま本当ね一年ぐらい置きたい感じですけどね。徐々に。そうですね。外していく。えー、この間年末打ち帰ってフェイスブックとインスタですか。はい。あやってます？やってますよ。 やりたいっつったら、なんで意味があるんだって言われてなんと言うか言うこともらうんでいいじゃないですかね、うん、だからそ言ういうユーザー言っちゃうとツイッターだってなんでって話になっちゃうんですけどうす、うん、楽しいだけなんでこのようなはなんで結構あそこいろなであっ、お風というわけでというあ、そうだよ、終わってないのか 根が少しこう上の方にあったんでだいぶね根を切ったんで、えー、少しでも根を大事にしなきゃっていうことでこういう囲いを作ってこの中にまた水苔をたくさん詰めてということで、まあ多分これなら大丈夫だと思いますね。はい、の剪定と植え替え替、ね、将来が楽しみですね、はい、ということでもう一つ欲しくなっちゃったんでどうしようか今悩んでるところです。<笑> 向こうにはね、お早めにと。<笑>そうですね。お値段も行って相談してください。はい。まあまあいい値段しますね、まあそそはい。そうですね。ということです。はい、ということでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。